なるほど。これを正当化の心のよりどころにしているとすれば、納得できる話ですね。どうも、政治いろいろの学部です。とどまるところを知らない中国の傍聴主義。中国共産党がその正当性を訴えるネタがこれではないのかという記事です。 産経新聞の記事を引用します台湾海峡や東南シナ海をめぐって、米中間で軍事的緊張が高まる中、中国で1930年前後に発行された告知地図を、米軍が教育用の資料として用いていることが分かった。当時の中国が台湾のみならず、沖縄や東南アジアまで、 諸外国に奪われた地獄領と主張しその歴史を釘の端と断じた地図だハンズは伝統的な勢力範囲として現在も中国で幅広く意識されている告知地図の利用が分かったのはグッドフェロー空軍基地に所属する偵察情報担当士官の教育訓練機関詳細は不明だが 今年7月、教官が同地図をもとに議論している写真がサイト上に公開された。教官は台湾や中国大陸の沿岸部に線を引いて何かを説明している。東京国際大の村井智英特命教授はこの写真について、アメリカ空軍が、人民解放軍が 失地回復を旗印に動きを加速させる懸念について検証したとみる背景には中国で軍や人民に過去の領土を取り戻すことこそが中国を正常な状態に戻すとの一方的な高揚感が広まれば犠牲やコストをいとわず軍事行動への本気度を高めるとの警戒感があるというアメリカ在住で 中国国地地図の謎を解くの著書があるノンフィクション作家のタン・ロミ氏によると国地地図は少なくとも10種類あるというタン氏が所蔵している33年版中華国地図は実際の中国の2倍はあろうかという高等無形な代物で当時小学校の教科書に収録されていた北はロシアのサハリンやシベリアから モンゴル各地、西はカザフスタンやアフガニスタン、南はマレーシアやシンガポール、そして南シナ海、台湾から沖縄全域までを赤い線で囲って旧国境とした。村井氏によると、習近平主導部には国地地図を政治的に利用し、台湾や南東シナ海での拡張主義的行動も、湿地回復にすぎない、 と正当化を図る狙いも見え隠れするという。安倍晋三元首相は今月1日、台湾の研究機関が主催したオンライン会議で、台湾への武力侵攻は地理的空間的に必ず日本の国土に重大な危険を引き起こすと述べ、日米同盟の有事でもあると指摘した。村井氏は日本も改めて 国地図のの戦略研究を急ぐべきだととと話しているとのことです古代中国において四川と呼ばれた伝説的詩人李白の詩に白髪三千条という詩があります本来の意味は憂いが重なって毛髪が白くなったという意味ですが三千条とは約九千メートルのことでここから転じて大げさな 誇張した表現の形容と言われています約9000メートルというところから本来の意味から離れ大げさな誇張表現の典型例と言われています中国において3000とは慣用句の一種であり本来そのように誇張する意図はなかったとも言われていますが裏を返せば中国人とは昔から 物事を平気でででで誇張するる民族ななののだといいいうう言い方もできるのではないでしょうかその中国人が作った告知地図ですが、記事にもある通り、実際の中国の2倍はあろうかという、高等無形の代物となっているということです。告知地図とは、1930年代に作られたものが多いとのことですが、1930年代といえば、 ちょうど満州事変などが発生し中華民国がその領土の東北部を完全に失った時期と合致しますこのわずか20年ほど前中国最後の王朝である清王朝が滅亡しています新末と言われる時代中国は欧米列強に食い荒らされ反植民地化されていますもともと中華という言葉は 世界の 中, 心を指しています中国こそ世界の中心と長い間自負してきた中国人にとって、新末から中華民国成立直後にかけて起こった反植民地化は到底受け入れ難い現実だったのではないでしょうか。その受け入れ難い現実から目を背けるために、かつて我が国はこれだけ広大な領土を誇っていたのだという意味合いに加え、 何事も大げさに語るという中国人の資質が混ざりこのような告知 地, 地図を作り出したのではないかと思われます1930年代に中華民国が書いたと言われている告知 地, 地図ですが一体どの時代の領土を指しているのかいまいち不明です清王朝の時代であればその領土にアフガニスタンやカザフスタン沖縄が入っていることはありません ははしていいたとは思いますが中国人は現代においてなお、自らのことを漢民族と称しています。漢民族の由来とは、紀元前三世紀頃に成立した漢王朝を由来としています。漢王朝の漢図を中国国土としているのであれば、もっともっと範囲は狭くなります。このように、 中国がその傍聴主義を国地地図によって正当化しようとしているのであれば、それこそ全くの口頭無形、無理筋な話なわけです。さらに言えば、この国地地図を作成したとされる中華民国とは、超開石によって建てられた国であり、その後の国境内戦を経て台湾へと追いやられています。つまり、現政権である中国共産党とは、 何ら関係のない地図であり、改めて中国共産党の主張が嘘っぱちであることを証明するだけのものだと言っていいでしょう。仮に現台湾政府がこの地図をよりどころとして、中国大陸は台湾のものだと言い出したとしたら、むしろその方が頷けるというものです。告知地図の存在そのものについては、一生に付しても構わないものだとは思いますが、 国地地図を利用した中国共産党のフロバガンダには大いに注意を払うべきとは思います。中国人はもともと中華思想という言葉に代表されるように、中国こそが世界の中心であり、中国人のみが尊く、周辺の民族は全て野蛮人という、いわば唯我が独尊の気風が強い民族と言っていいでしょう。しかしながら、 歴史を紐解いていくと、いわゆる漢民族というのは、その優雅独尊の考えとは裏腹に、非常に臆病で、かつ戦に弱い民族と言えるのです。有名な万里の長城がその現れの一つと言っていいでしょう。度重なる異民族の襲撃に手を焼いた漢民族は、国土をぐるっと囲む長城を築いて、異民族の襲撃を防ごうとしました。 もちろん、何度となく遠征もしたのですが、基本的には守ろうという姿勢であったと言えなくもありません。さらに、中国王朝を見ていくと、漢民族が異民族に駆逐され、その異民族が漢民族化すると、また別の異民族に駆逐されることが多いことに気づきます。遼、金、元真などの王朝が、異民族による征服王朝と言われていますね。 最後の王朝である新王朝も大祖ヌルハチによって成立されてから270年余り、もともと満州を根拠地としていたところの勇猛さはすっかり失われ、漢民族化したから欧米に食い荒らされたとも言えるわけです。中国共産党が中華民国が作成した国知 地, 地図すらも利用しようとしているのは国威発揚のためとみてまず間違いありません。 しかしながら、その向かう先は対外的なものというよりは、むしろ対内的なものではないかとも思えます。すなわち、我が国は偉大な国なのだを国内に向けて言い続けることで、崩壊を防ごうとしているのではないかとも思えるわけです。習近平独裁 体, 体制の構築を急ぐ。広大集団のデフォルト。そしてこの告知地図。 これらのパズルを組み合わせると出てくる答えとは、共産党による力の支配に揺らぎが見え始め、だからこそ共産党は支配を強め、国内の不満の目をそらすために、無謀な対外紛争を始める可能性が高いということなのではないでしょうか。習近平独裁体制をよく思っていない一部軍部の暴発という可能性も考えられますので、もしかしたら、